光、斜めに入射する光が、えー、と境界面で曲がることを、と言いますそうですね、屈折です。はい、正解です。はい、はい、そうです。空気側の 方, で す, の方です。何と言いますか。はい。ガムテープで段ボールを固定します。のぞけが 倒れないように、はい、でこの時ちょっと卵の持つ位置とか近すぎて手とか爪とか削っちゃうと危ないんでそこもお気をつけるようにしてください尖った方を入れてこの中身を分離させます混ぜてで これこの時こうこぼれてしまう恐れとかもあるんで、えー、っとシャーレの上でできればやってほしいです。でもしこぼえたらさっき準備したタオルと拭いてもらってもいいんで、で分離したなーと思ったら、はい出します。髪を洗っていきます。この黒いのみたい。この黒いのですか。ここに水を入れると。 ップで固定するるとは言っても、うんえー、て分離しから取り出せ早いね結構。ここうん 消えました私しか見えないそういうことで屈折率屈折率これだったら、うん、中だったら真っ直ぐあったって赤いやつに入ってこないから見えなくなる 輝、ねはいて、うんね、だから光が入るとその隙間。 とビーズを抜けるためにいろいろ屈折してか全然見えないんですけど、うん、水が入るとそのビーズと同じ水が入るんでだから一つ一つの隙間がその同じ色の水で埋まってだから途中ビーズの同士の隙間で屈折したり反射したりせずにか一つの物質みたいになって見えるんで透明になるんじゃないかなっていうおーすごいます。 <笑>開いてください。